簡単に言うと大規模戦闘ゲームだよ。皆様どうもこんにちは。夏の暑さで体が溶けました。ゆっくりレイムです。そしてその隣にいるゆっくりマリサだぜ。ということで今回もやっていこうかゆあれ日本語消滅したやだなぁ。ゆっくりマリサの役だよ。あら伝わる役しかないよね。どう開始1 5秒でやっと挨拶できるのかレミリアです。来世は織田信長の予定ゆっくりフランだぞ。明智光口でに燃やされてしまえ。私気に触るようなこと言ったか。ということで今回もやっていくのはアナイアレーション。冒頭でも説明した通り大規模 PVP ですね。ということで今回やっていくのは 殺しです<音声>とりあえず銃殺系ね弁明させてください実はこういうサムネイルの回にしようかと思ってたんですよこうそれでその録画がボツになったので今回に至ったというわけですね<音声>うーんジョ<音声> ちなみに今はマイナーで鉄ってるところですねマイナーっていうのは効率1の石の通シ石炭8個かまどを初期装備として持ってる食料ね鉄は取ったらすぐ焼くこれ戦場の鉄則ねお前は動画をすぐ上げろよごめんなさいなんか味方が襲われてるじゃないかそれは私のキルだよこせ、まあいくらーがいてももうキル取ったのではら ということで毎回恒例ジャリ掘りの時間です久しぶりにひどい誤字を見たしかもこれで読み上げ対応してるっていう恐怖なちちなみにジャリからは火打ーや羽矢など弓に関するものが出てきますこれ案にあったことない人からすると意味わからんよなむにゃむにゃもう食えないよ永遠に寝かせてやろうかご遠慮させていただきますということでコメント返しのコーナー説明しようこのコーナーはコメントを返してやばいした感出しぬ、ね、コメント1編集面白い風早く直るといいですねありがとうございます直りましたコメントに青印水その青印 それでは、カット。矢を作りました。弓ですよ。せっかくなので、んちゃんと確認でもします。なんと弓に無限の予測がついてました。これにはソ連軍もびっくりでしょう。今年で31回帰ですよ。もうソ連はいないんだ。いくら読んでも帰っては来ないんだぜ。でも皆の心の中で生き続けてるからね。新興宗教始めんなくそ教祖が。私そこまでひどいか カワフルスカウトが突りに来たので点に目されてもらうことにしました。人はこれを殺人と言います。スカウトの立体起動装置は燃えると動かなくなるので、それにピッと。サバゲーかよ。腹立つので打ち返します。それもサバゲーなんだよ。とりあえずフレンドリーファイアします。それもサバゲー、いやサバゲー業界。腐りすぎじゃね。なんか倒せました。なんでいや敵を倒した時の反応としておかしくない。おっと怒りでフォントが乱れてしまった。何その現象、普通に怖。死にかけました。なんで実はカワフルに殺されかけてました。カワフルごときに。バイトもそう思います。このサーバー強い人多いんだよ仕方ないじゃないか。バイトもそう思います。 ちょっと黙ってろ。消すぞ。ごめんなさい、消さないでください。というわけでベルリンの壁立ててます。ソ連に粛清されてしまえ。なんでそういえば編集中にこんなコメント来てたぞ。了解した。ぶっ放んやで笑いすぎて吐きそうえー。ということでウォールマリアが完成しました。おいやメロ著作権が訂正します。ウォールマリサです。緑の敵がいるので粛清します。人はこれをソビエト連邦と言います。あなん外してんだよ、ぶち殺すぞ。 緑の敵が怖いので砂利で経験値を貯めることにしました。お前もワンにやめろ。厳しくないちなみに非属性の剣を持ってるのでヘリだろうがヘビだろうが。かかってこいです。ヘビには過剰戦力だろう。最近のヘビは戦霊邪手使ってくるらしいので、それおろちルだろう。というわけでタツ追いかけてます。待ち上がれ絶対に死刑にしてやるからな。弁護士ドラマの検察じゃんそのネタ伝わる奴いるのかよ。ということで30レベル溜まりました。マリサさんよろしいですかいつ生まれたその上下関係。気に食わなかったご様子なので今回はここまでとしますね。勝手な解釈で終わらせんな。いや、こんなエンジング嫌だわ。 強感が漂ってきましたつやーちなみに弓のエンチャントは無限単体でしたつまりはゴミですそんな弓にも価値があるぞじゃあ価値がないものってあるのうんお前ということで敵を切るパクしにき5本作りに来ました切るパクしに来たんですね敵を切るパクしてでやりましたークズすぎじゃねまあいいんですよみんなやってるでしょ画面の前のお前とか というわけで二度に来ました。質問1なんでファーマーで来てるんですかミッドを舐めてるからです。まあレイムさん強いので前発当ててやりますよあら、ここです。当たり前のように外すな。いや、前発外してんじゃねえか。黙らっしゃい暇だしあれやるやらないよ。まだ何やるか言ってないじゃん。どうせろくなこと言わねえだろ。なんと今回やるのはあの全人民マサイ族ジャンプ対決だぞ。まったく知らないんですが、これでも全世界7人が熱狂したんだよ。霊が9桁足りねえよ、人類滅亡してるじゃねえか。 っていうのを作ったんだけどどうかなうん、20点。ちなみに今はスカウトと戦闘中ですね。かなり強いと言われてる職業ですね。キャラランクも S でしたね。ちなみに私が最近解放したパイロは最低評価の C だそうです。ほんと笑えるわ。敵がいるので拷問してから殺しましょう。撮影が字幕すり抜けてるじゃんその後は普通に逃げられてました。金さしてずられてますね。笑笑ってんじゃねえよ。二度ところなくしてやろうか。ごめんなさい。って、かこいつ、さ、金のやつやん。 その後は普通に倒せましたやるやんミ度に行こうとしたら敵がいるじゃないかよし霊夢絶対に逃がすな私はマイクラ1 800時間プレイしてるんだぞ成長例だけどねそのエイム見てたら納得するわなんやとその後は味方が倒してくれましたまずいマリサそろそろネタ切れだ実況やめちまえこうなったら動画終了まで布団が吹っ飛んだレベルのネタでごまかすしかない でミドに来ましたこのマップのミドは激戦区になりやすい印象だなこの味方の食料は何なんだ味方の食料はバードでしたね音楽を聞いた味方を強化したり音楽を聞いた相手にデバフを与えたりする食料ですねそんなことより君たちは私のエイムを舐めてるんじゃないかうん舐めてる今一発当たったのでその発言を撤回してください一発ごときで撤回すると思うなよこのケしカスが直球の悪口来たニャがてか敵がエアタンが来てるエアタンって誰やねんうんこ漏らすぞ てかそんなことしてる場合じゃねえそんなことしてる場合じゃねえ味方がバイっいってばよ訴えられるお前んうるさすぎてなんもわからない急に正常になるなプラティクピリトを切り取る溶接しよくぞ正常になるなこいつだけのデンドラーというわけで逃げますか味方はどうするんだあいつはここで死ぬもう無理だというわけで逃げ切りました生命力だけプロデクサ味方はあいつは多分死んだ 剣にシャープさんの予測が来たので経験値貯めようかと思います。鉄掘りしてる時に資格が来ましたが帰り討ちにしてやりました。あのオレ夢ムさん、死にかけなんですが。おい答えろや。というわけでエンチャントが終わりました。ちなみにエンチャンターの能力でシャープ4になってるぞ。あとは普通に経験値貯めてただけなのでカット。敵がいないかと思ってミドに来たんですが、めちゃくちゃいたので帰ります。さあ、ちなみにカット中は何してたんだ経験値貯めたり、敵をタコ殴りにしたり、あとは普通に別ゲーしてました。 ラッシュに行ってるみたいなので安全にダイヤモンドが取れるようになりましたというわけでダイヤフルが作れましたこの装備で私もラッシュに行こうかと思いますやめとけどうせ死ぬんだからひどないとりあえず赤の陣地に来てやりましたなんで上から目線なの 決めるよこのチャンネルのマリサってだいぶ暴力的だよね実況に戻ると今は味方と共に潜入してますね私たち今まで実況してなかったのあれは実況ちゃうただのザレごとやそれはそうと敵を倒すのは倒すのは気持ちいいですね特に悲鳴を聞くのがたまりません現聴ですよというわけでまた一人剣のサビになりましたおかわりいただけたであろうかなんか敵がいたのであるてか今のフレンドですね その後は遊んでたたら終わりましたというわけでいかがでしたかあとは高評価チャンネル登録などするたびに霊ームが爆発するぜ。なんで次回は今回倒したフレンドと遊ぶぞ。今回私がしたこと解説だけじゃないそれでは、ご視聴ありがとうございました。<笑>